今日は毎月行われている愛愛媛県動物愛護センターーの犬猫城都会をレポートどんなワンちゃんがどんな人たちの思いと一緒にもらわれていくのか最後まで見てね 動物病院も猫を応援しています猫はもしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。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 いつもは動物愛護センターで行われる犬猫城都会この日は松山市保健所で開かれました用意してきた首輪が大きすぎたみたい。 は、まあね、新しい飼い主さん家族の腕の中でちょっと緊張してるのかなあ。 ああ、嬉しい。<笑>あ、すごく嬉しいです<笑>。<笑>よかったです<笑>、えー。おめでとうございます。<笑>めます<笑>はい、初めてのお茶、もうね、固まってる<笑>。泣いても。<笑>はい、はい、おめでとうござい、はい。今日、ま、手だけ一人で飲みます。なんか、あと時を、はい。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい このワンちゃんは新しい家族と一緒におうちに帰っていきましたって車どこですか、ね。このワンちゃんも新しい飼い主さんが決まったみたい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。 今日はどうでしたか、はい、たくさんもらわれましたよねそうですね猫が四と犬が五とあの、はい、新しい飼い主さんが決まりました今どんなお気持ちですか、えー、正直なところ、えー、悔しいですね<笑>どうしてなんでみんなは犬が飼えるのか猫が飼えるのかと私も飼いたいですねあはい。ちょっとじゃあ奥さんの一言 飼い主さんにに何かか最後にメッセージありますかはいどの子もどの犬もどの猫も一個の命を預かるという責任を感じながらちゃんと飼っていただきたいですねあとご近所の迷惑かけないようにあとは目いっぱい楽ししんでで飼ってほしいですね、はい、ワンちゃんたちは愛媛県動物愛護センターから来ました。 動物愛護センターにやってきました毎月動物愛護センターさんではワンちゃん、猫ちゃんをお譲りする会を行われてるんですねはい、犬猫の譲渡会というのを毎月第2土曜日に実施してます毎月第2土曜日これはどなたでもワンちゃん、猫ちゃん飼いたい人は参加してワンちゃん、猫ちゃんとお見合いすることができると 愛媛県内にお住まいの大人の方が条件です。あとは、お住まいがちゃんと犬や猫が飼えるところかですとか、ご家族に皆さんに賛成されてますか？ですとか、えー、いくらか条件があるんですけれども、それをクリアしていただいた方は、どなたでも参加いただきます。はい、あらかじめ申し込んでいただいて、ということになるんですね。そうですね。事前の申し込みが必要です。はい。 なんだかちょっとフラット行きたいんだけど敷居が高いなと思われる方いらっしゃるんじゃないですかああそう思われてしまうと非常に申し訳ないんですけれども犬や猫はですねぜひよく考えてから飼っていただくようにお願いしますああのでまあその間皆さんがちゃんとお世話ができるかどうかう、えー、最後までい 買ってあげることができるか、そこら辺をよく考えてから、ね、はい、買い出すのどれだけ考えても遅くないと思いますので、うんでね、わしゃも七十じゃが犬が欲しいんじゃがいう場合もちょっと考え て, ああ考えてということです、ね、はい、二、は、十、い、年いきます、はいえー。おじいさんが九十になった時に<笑>、うん、まあ今お年寄り元気ですからね、元気ですけどね、はい、すごい元気なんですけれども、うん、例えばこちらで差し上げる犬は雑種ですので。 だいいキロぐらいになると思ってください結構、まあ、柴犬の二回りぐらい大きいサイズですね、はいはい、が普通です、うん、中にはちっちゃい子もいますけど、えー、中には半年で2 0キロになりましたっていう方もいます、えー、その20年後犬がまあちょっと動けなくなって、はあえー、2 0キロの体重を90のお年寄りの方が持てるかどうか介護できるかどうか獣医さんに連れて行けるかどう か, どうかですね そこらへんよく考えてみてくださ い, これはです、ねはい。ちゃんと考えましょう。20年後も変えるかどうか、はい。大事ですね。はい。ですね。その譲渡会に。参加するワンちゃんや猫ちゃん、特にワンちゃんはどういったワンちゃんなんですか。はい。はい、愛媛県内で、まあ飼い主さんに。手放された、まあ捨てられたりですとか。 あと拾われたりですとか捕まったりした犬が最終的に愛護センターに運ばれてきますでその中から性格の良さそうな病気にかかってなさそうな子をこちらで選びまして、まあ、どなたでも普通に飼えるような犬をこちらで選別選別っていうとあれですけど選びまして譲渡会に向けて準備します体調の管理だったりですとかワクチンですとか 虫の虫下しを飲ましたりですとかあと子犬の場合はあの子犬の時期に犬同士を遊ぶっていうのは非常に大事なことなんですね犬なら犬らしく犬の常識犬の言葉を覚えてもらうために、えー、だいたい2ヶ月ぐらいまでの間は犬同士 子犬同士遊ぶといいと言われます。まあ一番いいのはそこに母親がいるのが一番いいんですが。母犬が。母犬がいるのがいいんですが、まあここはね、もう子 犬, なな子犬と母親はだいたい分かれてきますので、はい。はい。だから、そのちいちゃい子犬が譲渡会に出てったりすることが。あまりないわけですねです。はい、一月、一月とかっていう子は出しません。可、う、愛、ん、い, いんですよ。可、う、愛、ん、い, いんですけど。はい えー、その段階で飼い主さんのところに行ってしまうと、えー、場合によったら犬語が話せなくなっちゃう、はい、社会に適応できないワンちゃんになってしま う, いしまう、はい、だからそれを経たちょっとだけ大きくなったワンちゃんが多いってこと、ね、いうことですねだいたい3か月前後の犬を差し上げるようにしてます。うん、理由があるんですねわ、はい、かりました さて愛媛県でもこういったセンターに送られてくるワンちゃんがたくさんいてその中からラッキーなことに譲渡会に参加できる子もいるんですがそうでない子もねたくさんいるんですよね。平成29年度にセンターに収容されました犬は819頭の犬が運ばれてきてきます、はい、そのうち全てのワンちゃんが譲渡会に出られるわけじゃないですからね。はいまあ、中には 尻、ま、尾、あ、振って寄ってくるまあ犬もいますけれどもえ人間見ただけでも怯えてしまうですとか逆にその向かってくるその噛んでくるような犬もいますえそういった犬はやはり普通の方は飼いにくいと思いますので普通の方が普通に飼えるまあ普通って何だというところもありますけれども皆さんがまあ普通に飼える犬をえ選ぶようにしています、はい。はい あの多くのワンちゃんや猫ちゃんが残念ながら殺処分になっている現実がありますね、愛媛県ででも多いすその819頭収容された中で、えー、平成29年度、譲渡できたのが282頭だったと思うんですけれども、まあまあ、ごく一部といえば、ごく一部ですので、はいまあ、少なくとも今、飼ってらっしゃる飼い主さんは、 まあ、手放さないのは当然ですけども迷子にさせないい迷迷迷子子子にににさせななしたら迷子になったらもうすぐ、愛護センター警察はい市役所町役場に連絡をいただくということあとこれから買おうかなって悩んでいらっしゃる方はえ本当に最後まで買えるかよく考えてみてください。い あと、迷子札とか観察はしっかりとつけて、電話番号を分かるようにつけといてください。はい、それが命綱ですのでね。は い,、はいい、観察がついてると嬉しいです。うん、返せると思いますんで、はい、あの、はい、こっち来てもそれがわからないと、みんな犬語は喋れないですね。すいません。私なかなかなかなか勉強が不十分で申し訳ないですが、話せません。はい、なので帰れる手段を。 つけておいてください、はい、ね。お願いします、はい、CM の後譲渡会に参加するワンちゃんたちがシャンプーするよ犬や猫フェレットウサギハムスター小鳥など心配事は何でもご相談ください一緒に解決していきましょう 一式動物病院ハンディを持つお子様へペローグループで IT を学びませんか建築家になってなれるかも夢を広げるペローグループ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 シャンプーボランティアの皆さんが優しくシャンプーしています。すごい上手いですよね。何回目なんですか。あ、四回目くらい。 あんまりお水があの口とかあの耳とかに入らないことが。 洗い終わったらすすぎますピンクの呼球、こういうの見るとついつい触りたくなってしまう<笑><おー><笑>こちらで長年ボランティアのシャンプーをされてるかいださんまあ慣れてますね もう10年以上やってますから 手, な手慣れたも ん, たもん<笑>全く不慣れだったんですけども、うんうん、今やプロ並みというふうに、ん、プロ以上かもしれません<笑>このボランティア精神を加味すると<笑>。ボランティアというより自分の楽しみのためにやってんですよね子犬と触れ合えるしうこれそれで子犬がいい人にもらわれるようになったら嬉しいしだからボランティアやってるというよりも。うん 楽しみのためにやってるよううなももんですねこれはもう生まれて初めてシャンプー受ける子が多いんですかもうほぼ全員シャン初めてのシャンプーですだから慣れてもないし緊張もするしストレスも受けるでしょうからそれに怖がらさないように気を遣いながらそれで数ある犬をシャンプーしなければなりませんからん案外と気は使うんです。そうなんですね、うん そもそもこういったボランティアを始めたのって、どういうきっかけだったんですか、センターでもう13年以上、それ以上前になりますか、このセンターができたばかりの頃あの見学会がありましてね、譲渡会の前に職員がシャンプーしていると、犬の数が多くて、とても職員一人じゃシャンプーで き, できないという話があって、そういうことこそボランティアにやらせばいいと。 私が提案しましまてそれで早速その場で来ている人も私も私もと言ってくれてそれでで始まったんですいつもどんな思いでシャンプーされてるんですかやっぱりね犬を救いたいですからね自分が引き取ればいいんですけどそう人生で何頭も変えるわけじゃないからち ょ, っとちょっとでも。 犬を救える手助けになればほんのちょっとですけど手助けになればという思いでだから続いてるんですね CM の後はいよいよ上都会だよ猫は松山市山越六丁目のトリミングドッグディーバですあなたのアイドルを素敵に輝かせます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 シャンプーしてから一週間。今日は松山市保健所で犬猫譲渡会。今回どのくらいの申し込みがあったんですか。はい、犬は六組、猫は八組入っ、はい、きました。はい。今どんなお気持ちですか。まあこの子たちがいい飼い主さんにもらってもらえたらいいなと犬ううに考えてます。 今日はみんなケージに入っておとなしくしてるね。どんな飼い主さんが会いに来てくれるかな。まだ名前のないワンちゃんたち、ほのかにシャンプーの香りが残っています。 人懐っこい花ちゃんは3年前この譲渡会で岩川さん家の家族になった先輩犬子犬たちも大きくなったらこれくらいになりますよというモデルさんとしてボランティアに来てくれています性格はまっすぐですから自分の主張はでもしっかりしますけど飼いやすいと思いますよこの子は育てやすいし花ちゃんの毎月来てるみたいですか 何かか理由はあるんですかそうですす、ね、そうねこのぐらいの大きさになりますっていう見本でまず譲渡会に来た人は講習会で愛媛県で収容される犬や猫の現状や犬の習性飼う時の注意点やコツを学びます。 いいいよいよワンちゃんんとのお見合いタイム職員さんに性格な ど, を相談しますどんなワンちゃんが今日は欲しいと思われてますか あのボランティアが缶持ってます。あのほから、を希望としてはオスで、うん、で先輩犬と仲良くにし、うん、うん、してくれる方が。ただしあの先輩の家におる犬が 4.5 キロなんですよ。<笑>これが15キロになるいうからどんなるかなと思って、うん、それをちょっと心配して。毎月あの皆さんのために来ていただいてますなちゃん。今16キロです。これぐらいにはなると思います。 あとはどんだけ下げるか、君によって横に膨、今日もいくらの。うん、怖い、ね、おさんね。お姉さん、この子だ。ワンちゃん決まりましたか。まだです。<笑>あらどの子とどの子で迷ってるんですか。<笑>どの子でも可愛いけん。<笑><笑>条件ってありますか。なんか性格とか、見た目とか。ッチ目は可愛い子がいいけど、みんな可愛い。<笑>困るね。あ おお今回センターのワンちゃんをもらおうと思われたのは何か理由があるんですか。ああ、前飼っていたのがなくなったので、はい。心をもらおうかな。<笑>はい。ペットショップも何回も行ったんですけど、やっぱり心ね、もう行くところないからもらってたいいかなと思って。いいご縁があります、ね。はい、ありがとうございます。<笑> ただと全員が動物を飼うことに賛成ですか大丈夫ですかいいですね。私はこれのおかげで犬が飼いません。<笑>嫁さんがうんって言ってくれないんですね。で去年の上司には、竹田さんそれ、嫁ささしてたらいいだろうなって言わたんですが、捨てられるのは私の方ですね。はい、2つ目です。習性飼いますか最後まで飼えますかえー、っと、一昔前までは15歳まで犬が生きたら長生きですねって言われてたんですけど今。 犬頑張って20年ぐらい頑張ってくれちゃいます。大丈夫でしょうか。三つ目です。動物を飼ンのに適した住環境ですか。大丈夫ですか。一戸建て。今日集合住宅賃貸の方いらっしゃいますか。大丈夫ですかはい、ありがとうございます。どうですか。シャンプーしたワンちゃんがもらわれました。嬉しいですね。もう自分の子供がもらえてるような感じでね。<笑>とって も, もう嬉しいですね。えー シャンプーの香りがままだ残ってますねシャンプーした甲斐がありますもん<笑>ね臭いにいでねもらわれたらかわいそうなんで、ね、よかったです ね, ねなんか声をかけてあげるならどう言いたいですか幸せになりようってこ<笑>とてですね<笑> どんなお気持ちですかおとああ嬉しい。<笑><笑>あすごく嬉しいです。ね<笑><笑>よかった で, す, <笑>、えー、です。おめでとうございます。はい、初めてのお家はもうね固まってると思ころだけど<笑>泣いてもちょっとしてるあげ、はい、<笑>てくださ、はい。はいはいおめでとうございます。手だけ取るのかな。なんか動きを。はいはいはい、はい、ありがとうございます。はい このワンちゃんも飼い主が決まりましたお母さん、抱っこした感じ、どうですかかわい い, かわいい、かわいい、ふわふわふわふわで、こっちよワンちゃんに言葉をかけれるとしたら、なんて言いますかよろしくね、よろしくねこれから、よろしくねお母さんですよ<笑>じゃあ、また、はーい 飼い主さんは一週間後、しつけ方教室に参加しますさあ、名前はさあ、どうしようね名前どうしよう ね, 白, 白, かね<笑> 白, です白かな白かな 良かったです、ね。<笑><笑> 本当に気をつけたらいいですかね。初めての家で初めてね。逃げないように本当ね。<笑>押せない気ませんね。やんちゃそうなので、えー、もうさっと逃げられたら大変で、えー、ね。寒いし慣れそう。なえー、こっちじゃん。じ気をつけてあ。ありがとうございました。したお幸せに閉めますよ。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 ネコワ ン, <笑>猫ワンそろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 また見てね。